自分今大学生でえまだ大半がオンライン授業でとてもうーんとてもストレスがたまることが多い中で四五八を聞いているとストレスが吹き飛んでいくのでとても助かっていますすごい2人に質問ですまだ対面の授業が少ない中で会う人も限られている中でその中の人とどのようにすれば仲良くなれますかコツなどあれば教えて欲しいです ももうあまりにも前代未聞だよねそうだねえなんかさ中学から高校上がる時ってさうんどうやったえ高校とかだってみんな顔見知りじゃないじゃんあそれで友達増やしたえ友達いた<笑><笑>ごめんごめんごめんいやでも本当に私自分から行けなかったから、うん、物欲しそうな顔をして 目を見たう<笑>うるうるみたいななんか、うん、そうねそうね、うん、目で訴えたかもおじゃあ参考にしてくださいまず目目、うん、私はあなたと仲良くなりたいです、うん、という切実な目、うん<笑>うん、好意的な目元の印象にしよう<笑>お芝 居, 芝居必要ですねそうそうそうそうだってきっとマスクだよまだ多分そっかそっか で目があるから大事そう目つきがニラみたいな感じだと<笑> そ, う、ねうん、そうだとちょっとねマスクのね印象もねあるから、うん、怖いってなっちゃうから、うん、ちょっと前髪短くしていけばああいいかも、ねね、目元がさ前髪で隠れてるとちょっと分かりにくいなってなっちゃうかもだからかとりあえずこの日だけ最初の日は と特に前髪をご注意あれ、うんうんうんうん。いいね。いいじゃない？目が見えやすくなる。よりね、社内賞なれるかも、うん。あと何があるかな？眉毛の角度つけすぎないところ。<笑>えどういうこと？<笑>いやなんかさ、高校の時とかってさ眉毛いじるのすごい流行っててうん。うちの学校では禁止だったんだけど、うんうん、眉毛のそのなんかあのうぶ部分とか剃ったりする人とかもいて。うん、で。 その角度がきつい人と仲良くなるのちょっとしんどかったもん私、えー、なんか眉毛の角度めっちゃあるから怖いなみたいなあーまあつりつり眉、うん、みたいな感じだとちょっときつい印象にもなるのかもねそうそうそうドキッとしちゃうこの人はこの眉毛で何を見てるんだろうみたいなにらまれてるかなとか思っちゃうからでもちょっとわかるかも見た目で一回ね、うん、判断しちゃうとこはあるけど、うん、あそっかマスク今つけてるからうん 友達欲しいっていうコメントを<笑>コメント付き<笑>マスクに あそこ お, おなるほどねいいかも友達欲しいマスク確かにそれだったらオンラインのねその画面越しにもあこの人、うん、もうつけとく友達欲しいんだなもう始めるべきじゃあ<笑>早めに早めにアプローチ始めるか、うん、しかも授業ごとに変えてくってのはどうえコメント変えるの<笑>友達欲しいみたいな趣味は<笑>趣味は旅行とか変えてくるの毎回<笑>うんうんいいかもみんなそれ言っ さ ん, をなんかマッチングできそうじゃないマッチン グ, チング<笑>いやいやいやズームとかでそんなちゃうちゃうアプリちゃうやで<笑>ねでも確かにさ T シャツとかでなんかそのズーム飲みとかの時に「何時には寝ます」みたいな T シャツを着るっていうのがちょっと噂としてあったって話を聞いたことがあって、えー、面白いねそういう面白い T シャツを着るとかっていうのは一つありだからうん、うん。うん もうアプローチ始めるのはいいかもね。ねいいいい<笑>